今日は、はふるさと納税のステーキが届くなんんんだうーうーうーうー楽しみ、うん、うの男 あ, あ、あそうなんですねわああかりました、いはい。はい はい、ちょっと<笑>夜ごはんどうしようえっきこれなんだこだわり酒場がさ売り切れててちょっとこれ買ってみた我が家のレモンサワーのものっていうの買ってみた今日はこれねじゃん牛タン弁当になりました 乾杯。ええー。あ、こだわり酒場よりね、こっちの方が甘くないかも。うん私はこだわり酒場の方が好きかなー。うん、これはこれで美味しい。聞いて。私のステーキ。どっか行っちゃったんだ。 <笑>しょうがないよね下がさステーキの下になっているからさえー、牛肉食べたいと思ってけどなんかさステーキ頼むのは尺だなと思って考えた結果牛タン上はとろろねのっかってるっていうことで牛タンをいただきますよいしょうんうん うんうんおいしいから。 三つあったんだけどもったいないから今日は一個だけ解凍したよいしょ飲みながら1個まずは乾杯しよう乾杯あーおいしい今日ちょっとお昼食べてなくてめちゃくちゃお腹が あおいしい素敵よし準備しよう付け合わせはカスカよこの前さ卵爆発させちゃったじゃん私電子レンジ壊したんだけどもう最悪泣いちゃう新品の電子レンジがこれ。 よいしょ始めて使うというの。レンジ一分ぐらい。スタート。少。ああもうこれだけでお酒が飲める。美味しそう。塩コショウしたとりあえず。行ってみよう。 いなんかね今夕方なんだ西、ね、日, 日がすごいねうち西<笑> 日, 日がすごいわじゃあもう一回改めまして乾杯。ぱーい<笑>おいしいいただきます 美しあー美味しそういただきますうん美味しいうんうん美いしさサーロインよりもさヒレの方がさ好きなのわーいい感じのレアうん チーズと。マスパラガス。うん。う, うん。最高。ちょっと一人でステーキ若干寂しいんだけど。はい。 あー見て、うんうんうん、こ、うん、んなに幸せじゃない。このおいつを、まあ、でもみんなに分かち合えてよかった。<笑> さとうありがとうさと納税の時って言、ね、とこんなのさ買えないから。 乾杯 わあとねえ、ね、これ知ってるこれちょっと食べっ子動物好きの人食べてほしい の, この食べっ子動物のカフェラテ味美味しいのこれ今これがこれお気に入り毎日一袋食べてるからやばいんうん これとハイボールともうこの組み合わせがもう今大好きなの美味しいようんうんうん 乾杯。体が冷えちゃってる、うん。あ, あ